頼れる仲間はみんな目が死んどるそれを勝利に導くのがみんなのおかげだ どうも、防衛型イノベーター、しかつ介護にしていない、のけとさんです。このダンスとっていうゲームは、ランクが上がりそうになると、勝てなくなるか、自分が何もできないっていう、ガンスと七不思議の一つが起きるんですよね。皆さんも経験したことあるんじゃないかと思いますが、心当たりがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか私は心当たりしかないですね。ランク上がりそうになると毎回焦る、前よりかは焦ってないですけどね。前よりかは、 では、いいつも通り防衛型イノベーター動画をお楽しし。みくださいまし今回は強化の方とメンバーです。味方にアーロンに舞い片方はズレハ、もう片方は今を輝くエリソルですね。ランクゴッドの方がいますが緊張しずいつも通りの立ち回りできるといいな。 では、いつも通りの動きができると願って、よろしくお願いします。回復がいてくれるように、し中距離の味方がいてくれるのでビビらずにガンガン行きます。最初は、相手ので肩の様子を、見つつ、噂で様子を、ここでレンジャーが左から来ているので、うまいことダウンを取りに向かいます。こういう特撮があってよかったなって思う瞬間ですね。 開射ちゃっあと一発で確定できる状態になりましたね。あそこに開けが多いですが何とか貯めていきましょう。ここは取らないでもよかったですね。やっちゃったべき。ーロ。こそろそろ取られた時に取らいので決められました。うーん、やっちゃったぜ。攻撃の間のセリフです。こっちも負けられませんね。確定できるからやってやるんだぜ。狙い じゃない方が良かったと思っているんですが、このままの勢いでリアさん来ちゃいました。アーロンの肩こりになりそ回収ありがとうございます。<笑>次はリムロ補正切り邪魔しないようにしますので何かか言うう、何卒よろしく。言ってり人だから、ビムロ吊られてる相手を回収するやつ売りだったので大丈夫かと思って回収しちゃったんだ、ね、たぜ。悪気はないんです。 わりは、ただ、今はけイント稼ぎた立って、おすすめの人では、これでさっきの渡ラでお願いします。胸はけありかもう一仕事したら許してもらえるかく、たとえ胸に乗ってきますが、おすすっの間で、たくさん胸回っけ、覚醒抜けされた、小役、お敵に入りして、小役にだもう、さて。キえ うな、な、何が起きたんだってこれはもしやアーロンビムの補正切りでしたかよい。今回試合展開早かったです。今のバージョンはリムロビー以来本当に強いですね。特に何もできなかったですが勝てて良かったです。マッチングした方々ありがとうございました。無事ランクアップできました。お疲れ様でした。 「幻の」